一個一個のデータが詰まっててよっましあカメラ OK ーォト OK 役者 OK 用意スタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですはいというわけでですね届きましたこちらゾゾマット えー、皆さんこのドドマットって知っておりますかアプリを開くと軽食とかいうなんかそういう文字が出てくるんですけどもそこを見てですねドドマットを使ってあなたにおすすめな靴を紹介しますっていうです広告が入ってくるんですけども気になっておりました、まあ、実際にですねドドマットを取り寄せて靴を買ってみようと思いました確かにね今までなんですが靴ね実際店舗に行きまして靴を探してあっこれいいかなと思って取ったらねサイズ違うじゃんねえじゃねえかよおい時間を返してくれよみたいなねあとイン やっぱりそのたくさんね、靴の種類が多種多様って出ているかと思うんですけども、足をね、入れてみないとわからないところってあるかと思うんですよ。例えば同じね、26でも、メーカーが違うと、ちょっと締め付け具合とか、広がりとかがちょっと違ってね。はい。で、今回紹介する、えっと、このマット、こちらを使うことによって、今お話ししましたものが、すべて、バーンと吹っ切れます。では、早速開封していきたいと思います。 まさか封筒で来るとは思いませんでしたこちらなんですけどもカッターはさに禁止と書かれておりますので手でここからペリッペリペリペリッとで中を見ますと1枚カラーそしてペラ紙が入っておりましたゾゾタウンかっこいいでこの黒にね白文字いや好きはい何だこれはそしていきますいでよ きました足でけーなざっくり言うと、足を乗せて、スマートフォンを使って計測すると、自分ぴったりの靴を探しちゃいますというですね、まさに魔法です。これ自体はなんか魔法陣みたいな感じですね。これプツプツなんですけども、それぞれですね、点の位置が違うんですよ。一個一個にそのデータが詰まってて、それをスマートフォンで取り込んで計測するんですよ。いや、ほんとシンプルだね。え、ドトマットは滑りやすい状態でできております。靴下やストッキング等着用した状態だと、状態または転びやすくなるので、気をつけてくださいというわけですね。はい、ということで、 実際スマートフォンの映像とどういった形でやっているのかというものをですね分かりやすく動画で撮っていきたいと思います早速 z o マ o トこと魔法陣をはいこちらですはいこちらのアプリにですね足を継続するとありますので選択します 同意します。321はい。計測を始める。押します。あ、はいよ。足の上からスキャンします。画面上の円とマットの円を重ねてください。はい。はい。緑のフットネイル大丈夫です。グリーンスクリーンみたいな感じなんで、こういったところが注意ということですね。じゃ次行きましょう。座ったままだと誤差が感じられます。はい。はい。じゃ早速計測していきたいと思います。ここに置く。で、こいつに合わせる。 画面上の円とマットの円を重ねてくださいはい OK ですこの後計測中は足を動かさないでくださいはい OK ここからは音声のみでご案内します赤の方向からスキャンしてくださいはいゆっくり黄色の方向まで移動させてスキャンしますはい ゆっくりと動かしてくださいつるつるオッケー左足の計測が終了しましたオッケーオッケーお疲れ様でした。 これで計測終了ですお疲れ様でしたえっと今表示中ですねえ計測が終了しましたでは早速結果を見ていきたいと思います結果を見るはいというわけで 3D データがされましたすごいよこれえっ 25.5 とか普通に買ったんですけど今まであなたの足の詳細はえっウソでしだ 中指が長いギリシャ型です日本人の中で23割がこのタイプと言われておりますで足の広さはまあ、細め標準的な高さですねではいはいはいえ 24.8 と 24.9 多少それぞれ何か左右で誤差はありますねえこれすご 3D 化されますすげえこうズームもできるでは相性の い, いスー子えシューズを、えー、見ていきたいと思いますはい というわけで、えー、出てきましたお来まししたたお相性の良さは 94.8%M996 かっこいいこれピューマの、ね、おナイキ実際にですねパーセンテージが高いものを購入していきたいと思いますでですね職場に履いていく靴とちょっとおしゃれ靴この2種類を買っていきたいと思いますで革系先には 92% いやでもこれ絶対高いぞ高いぞえサイズ2626、ね、26のサイズが合うというわけなんですかねこれねいや1万円は出せないなーあーこれ系欲しいかも しんないないくらいくら8000円かまあまあまあいけなくはないけどねあーかっこいいなこれ絶対高いぞこれうんと安2958円かあこれ結構いいかもしんないな 89% の相性とあー高い18315円なあでも俺だんだんと下がっていくんですねあ こ, ここまでかちょっと他の見てみようあスニーカースニーカー欲しいなこれも癖が強いな癖が強いな2万 これ、ピューマーとか、これ高いでしょ。あ、2回痛かった。5,940 円。あ、これ系、これ安いでしょ。これ安いでしょ。あ、でもこれでも8000円すんだ。カラーバリエーションはおうおうおお。相性度があるよね。26.0 とか。次いこうか。癖が強い。あ、これいいかもしんない。この色の、黒、黒よくないこれいいな。これいいかもしんない。白は多分汚れやすいから。あ、でもなんかおしゃれだな。 あこ れ, こ, れこれだなこれだなえっ、ー、と 11% オフで26あるのかマスコだよねでもパーセンテージが 93% これはいいぞあるのかあるのかおあるあるあるあるオッケーカートに入れまーすえっとおっしゃれ靴と入れましてえっ、ー、とまあ安めだな価格安い順に並べてもらっていや1500円かすけつっていう服出てくるやないかいか下駄とか出てくるしでもちょっと女子とか出てくるしちょっとこれテカテカだけどさいやこれ安いな でもこれテカテカなんだよなあ。ああ、かっこいい。かああありありありありありありありありありこの色あり。ちょっと待って。ああこれもありだな。 あ、これもありだな。これ、これいきます。え、25.5 が一番ベストねで、色がね、何があるかだよね。ちょうどセール価格。25.5 ね。2 5点あ、ブルーもいいならおー、あー、でもレッドは違うかな。で、白かっこいいけどな。多分すぐ汚れたらな。いや、これ、これ、これいきます。今回この二点を購入することにしました。合計7336円ですね。と、パーセンテージとしては89、89% の相性と。そして、 93よしじゃあこの2点を購入していきたいと思います送料が212はいじゃあ注文確定したいと思いますはいというわけで購入しましたありがとうとですね猫が走っておりますはいというわけで到着を楽しみにしていきたいと思いますえダウンから来ました ちなみに、ゾゾタウン。なぜ、ゾゾタウンと。まあ、タウンはね、わかるよね。街、ゾゾ、わかりますか想像のゾ。そして、想像のゾ。ゾゾタウン。ということで、覚えておいてください。テストに出ます。はい、というわけでですね、早速、靴開けていきたいと思います。注文した商品、なだったっけっていうぐらい忘れております。にしても、箱でかくない相当でかいよね。オープン ナビ何してる、えー、領収書ですねクラシカルなプレイントゥーオックスフォードチューズそしてコンバーツネクスター、えー、スニーカーですねこれかなこちら少し大きめの箱でオープンおじゃじゃん来ましたまずは1、えー、足目こちらですはい茶系の靴ですねこれはもうザ・シンプルになっております ですね意外と小さかったですコンバースオープン係。か, かりというわけでこちらです手もねつけたいと思いますちょっとこれ多分時間かかるん、ね、で気を縛りました裏はですねがっちりとしておりますね はい。ではですね、肝心の履き心地チェックしていきたいと思います。ここが重要です。まずですね、こちらからいきましょうか。サイズがですね、25.5 となっております。まあ、普段監督が買うサイズと一緒なので、おそらく普通にぴったりになる可能性が高いかと思います。いや、皮がついたら硬いな。えっと、これちょっとまだ剥がさないでおきます。はい。というわけで、靴履きました。ああ いいですね。ズバリですね。最高なサイズ。自分にめちゃくちゃ合ってる感もしますね。きつすぎでもなく、ブカブカでもなく、ちょうどいい感じですね。こちら、かなり大満足ですね。サイズ感的にはかなりいいかと思います。ではもう一個いってみたいと思います。次はですね、こちらなんですが、26サイズということで、5センチ大きいサイズなんですよね。果たして合うのかというわけでちょっと確かめてみたいと思います。はい。 これもいい感じですね。はい、とてもいいですね。あ、いいですね。というわけで、こちらもですね。かなり履き心地がいいサイズ感となっておりました。グッドです。 かなり満足しております。現在ですね、このドゾマットは無料でゲットすることができますので、興味がある方、ゾゾタウンのサイトに入りまして、ドゾマットと検索しますと必ず出てきますので、興味がある方はポチッとしてみてはいかがでしょうか。発送予定日はですね、5日から10日前後となっておりまして、監督の北海道ではですね、約8日後に来ました。現在ですね、返品無料キャンペーンもやっておりまして、このドゾマットとスマホアプリで両方で計測したもので、合わなかったよって方はですね、返送にかかる送料も含めて、無料で返品 できるということで興味がある方はですねぜひ買ってみてはいかがでしょうか、えー、そんなわけでですねかなり大満足です、えー、ただですね靴の処理がやっぱちょっと限られていますのでレッさん対応してる靴をですねもうちょっと増やしてほしいなと思いましたはいというわけでですねこの監督ラボでは自分が好きなものだったりエンターテインメントだったりですね損得なしにいいものだけを紹介しております興味がある方はですねぜひチャンネル登録をポチッと押していただければ嬉しいですいいねもよろしくお願いいたします監督ラボの監督ですではまた次の動画で会いましょう。 ゾ ド, ド, ド, ドタウン経由で今おはんこれ大丈夫えもうええレッドグリーンきつすぎるでもきつすぎるゾ ド, ドタイトのタイトルでかなり大感クラシカルプレントゥーフォーオーイブラウン系そのほ